こんにちは、みなちゃんです今日はこれから髪を切りに行きます結構伸びたので、うん、まあ、思いっきり切ってちょっと夏っぽい感じにしていきたいと思います行ってきます Don't cry anymore, but that it. i t s more v i u t y o u はいただいまでございます帰ってきましたいかがでしょうか結構いい感じの色味に染まったんじゃないかなと思いますいい美容室に出会ってきました下北沢のね美容室に行ってきたんですけれど も, もう下北沢の駅も周りを今こうずっとあの工事をしていてだいぶ景色も変わってきたんですけどやっぱ自粛 腕人も結構そこまで多くない感じではあって、うん、割とタイミングよくいけたかなっていう感じで夏のスッキリ作戦大成功ですでね買ってきたんですよ買ってきたというかこれが届いたのでこれをねちょっと開封していきたいと思います これが購入の品でございます12インチリングライトトリポットはい照明ですね色味が結構あの種類があって高さもそれなりにあるっていう感じの自撮り専用のねあの YouTuber とかでよく使っている方がいると人気のものを Amazon で買いましたさあそれで私もいい感じの照明にしていきたいなと思うので 手がこれくらいでそれに対して箱がこの大きさですね結構でかいであとはとあスマホホルダーこれは、ね、スマホで自撮りすることはあまりないから x t に使ってるんであまり使わないかもっていうところかな リングフィールライトはいプチプチに入ってこれいってきましたよし片手でちょっと難しいよよ っ, っ, っはい、いってきました結構細さ的には細めかなちょっといってまし片手なんで雑ですすいませんね これが電源がありますこれはえっ、ー、とねここでえっ、ー、と明るさ足せたり色チェンジしたり電源を切ったりって感じですねちょっとなんか汚れが若干ありますけれども仕方ない、えーね、取り付けると割としっかりした感じの三脚がついてましたこれはいいな うん、はいということで設置してみましたいかがですか結構ねあの設置は設置っていうか組み立ては簡単で、うん、割とすぐに設定できました USB 充電もできるのであのすぐに挿して電源入れればついたしであの電源ボタンについてたちょっとした汚れは拭いたら取れましたって感じでちょっと近づいてみますいかがですか目光ってる <笑>じゃあちょっと色味を変えてみたいと思いますこれがワームホワイトこれがワームイエローですどうですかね近づいた方が結構効果が分かるのかなっていう感じですかね照明の下の部分もあの自由運台になっているのでいろんな角度を決められるしちょっとこう下向きに やってみてるんですけどいい感じかなと思います今日はこう初めてこう Vlog っていう形であの日常に起こったこととかそういったものをねこうゆるゆると撮影しながらやっていきたいと思います家族に向けてちょっとこう、ね、今こんな自粛しなきゃいけない時期でなかなか会えないのでねお届けしたいなと思いますでまたこう いろいろこれからこう撮影とかを始めてみたいなって人にもあの参考になればいいなと思います。はい。ってことであの今日 の, あの買った、えー、と照明リングライトは、えー、概要欄に貼っておきますのでぜひチェックしてみてください。また、えー、週2、3回、えー、やっていきますのでどうぞこれからもよろしくお願いします。えー、この動画がいいなと思った方はチャンネル登録また 高評価もお願いいたします。それではみなちゃんでした。照明のあの付属品にこちらがついてました。あの iOS と Android に繋げて。 シャッターを押すための、Bluetooth、接続ができる機器これも結構便利なんじゃないかなまだ動作確認はしてないんですけどスマホで自撮りをする方はやってみてもいいかもしれないですね。